振動モニタリンング用液加速度センサー、IIS3DWB をご紹介します。IIS-3DWB は、振動モニタリング用の抗体液三軸加速度センサーです。こちらの表にあるように、バンド幅 6.3kHz、ノイズ密度75マイクロジーパールートヘルツを実現、最大動作温度1 0 5 ℃ c に対応しており、 各種産業機器の振動モニタリングによる予知保全に最適です。IIS3DWB は AD コンバーターを内蔵しており、信号をデジタル化して出力します。周波数特性はこちらのグラフが示すとおり、DC からロールオフ周波数までフラットな特性を持ちます。ロールオフ周波数以上では、急峻に減衰する特性を持ち、 折り返しノイズの影響を排除するのに適しています。IIS3DWB のノイズ密度は非常に小さく、微小な振動を故障の予兆として検出するのに優れています。こちらはモニタリング対象とその振動周波数のイメージ図です。通常の加速度センサーが最大でも 2kHz 程度の帯域なのに対して、IIS3DWB は 6.3kHz と交代域ですので対応可能なモニタリング対象が広がりますさらに交代域が求められるケースでは超音波まで対応した MEMS マイクが異常検知に役立ちます ST では MEMS センサー製品の長期供給プログラムを提供しておりますコンスーマー機器における MEMS のリーダーとしての経験や 社債機器における多くの経験実績から産業機器に最適な性能と長期供給性を備えた MEMS 製品を提案いたします MEMS センサーの長期供給プログラム対応品がこちらです IIS3DWB もこのプログラムの対象です ST では充実した評価環境を提供しておりますユニコ GUI と プロフェッショナル MEMS ボードをご用意いただくことで、開発初期段階の評価や、フィジビリティスタディ工数の削減に役立ちます。IIS3DWB が搭載された評価キットとして、IO リンクに対応したセンサーノードボードもご用意しております。IIS3DWB 以外に、大気圧センサー、温質度センサー、MEMS マイクを搭載しており、 振動以上振動モニタリング用抗体域加速度センサー IIS3DWB の説明をご覧いただきありがとうございました。